こんにちは。今日ご紹介するドライブレコーダーはこちらの有機の新商品になりますで。半年ぐらい前に M11 というドライブレコーダーをご紹介していたんですが、今回は M12 という少しバージョンアップされているドライブレコーダーをご紹介いたします。まずこちらのドライブレコーダーの特徴なんですけれども、 このように、はい。今まではゴムマンド式のドライブレコーダーだったんですけれども、今回からこのように新しく、ちょっと暗いので電気つけますけれども、両面タイプ、このミラーに両面を貼って、で、下、これ保護フィルムがついているんですけれども、これ、マグネットになっておりまして、 こちらににもここのようなな形でマグネットになっております、まあ、これによってゴムバンドが廃止されてかつゴムバンドですとかなり見た目も悪いっていうところもありますしあの足が硬い車とかですとこのミラーが揺れてしまって微振動にてで音が出てしまったりとか。 結構気になる方もいらっしゃるのではないかなと思います。で、こちらはそれを解消してくれて、このような形でそのまま取り付けをすることによって、ダイレクトに、このような形でミラーに取り付けができるといった、ここが一番大きな変化点になります。 でここだけが変わったのかというふうに思いきや、実はここの部分も変わっていまして、このカメラも今まではこう伸びるようになっていたんですけれども、まあ、それが伸びるようにはなっていないといったところであるとか、細かなこういった端子がはまる部分のデザインであるとか、まあ、細かなところが少し変わっている 使用変更されているドライブレコーダーになっております。で今、振動を与えたので、緊急録音ということになってますけれども、で2つ目なんですけれども、この有機のドライブレコーダーの大きな特徴として、Wi-Fi が使えるようになっています。でこの Wi-Fi というのは、専用のアプリがあるんですが、それを使うことによって、 特に収録された動画及び写真、タイムラプス、駐車監視、そういったファイルを携帯から見ることができて、簡単に探し出すことができると、まあいった機能がついています。次、3番目なんですけれども、4K 高画質でソニーの CMOS センサー IMX415 が搭載されているというのも、この有機のドライブレコーダーの大きな特徴になっております。このように携帯でもサムネイル画面、先ほどお見せしたんですが、こちらのドライブレコーダー、ドライブレコーダー上でも、このような形で前と後ろと見ることが できるようになっていますサムネイルになっておりますので動画も非常に探しやすくなっているというところも大きな特徴なんですがこのドライブレコーダーの一番の売りであるフロントカメラが有機独自の6層のガラスレンズというものを使っています以前の動画でもご紹介したんですけれども有機の有機というメーカーはこの カメラのガラスレンズに特化したメーカーになっているということからも非常にフロントカメラ特にフロントカメラの映像が高画質で高精細になっているというのが大きな特徴になっています収録動画の解像度に関しては昼夜の動画になりますが後ほどご紹介を いたします次にこちらも有機の大きな特徴になるんですがチデリ等の電波干渉がありませんこちらも以前の動画でもお見せしたんですけれども今回の動画でもお見せしようと思いますまずテレビ画面を見ていただこうと思います 今このようにテレビ画面全くノイズが乗っかってない状態電波干渉が全くない状態でモニタリングされていますこの状態で今もうドライブレコーダー実はつけているんですけれどもこのように見ていただくとはいドライブレコーダーはちゃんと機能しているんだけれどももう一度テレビも電波干渉等もなく 綺麗に見れるようになっているとまあ、いうことになりますちなみにチャンネルを少し変えますはい、このような形で他極でも綺麗に高画質で高精細に映ってくれると他極でもこのように高画質で高精細で映ってくれるという風になっておりますので電波干渉も 気にせずに使えるというのがこの有機のドライブレコーダーの特徴の一つになっておりますもう一つ有機の大きな特徴というのがありましてすごくシンプルなんですけれどもこちら見ていただきますとこのメモリーカード SD カードなんですがこちらは有機の自社ブランドの SD カードなんですけれども通常こういったものですと32ギガがほとんどなんですが64ギガということになりますんで先ほども動画サムネイル画面をお見せしたんですけれども特に動画が更新されていて古い動画が見れないといったこともないと思われますないですなので、まあ、古い動画に遡って まあ、見たい動画が見れると。よく 32GB とかですと、古い収録した動画が見れなくて上書きされているというケースがあったりするんですけれども、まあ、こちらに関しては、それがないということで、非常に安心して使えるドライブレコーダーになっています。次に、この有機のドライブレコーダーの 中, 中夜の解像度についてご紹介をいたします。 まずは昼間の解像度になりますけれども、左がフロント、右がリアになります。フロントは 4K の 3840×2160p。リアはフロントに対して少し解像度が落ちるんですけれども、それでも並べて比較をしても、非常に高画質で高精細だというのがよくお分かりいただけるのではないかなと思います。ナンバーープレートも、 フロントおよびリアにおいてもしっかりと確認できますし証拠画像として十分な解像度を持っていると思います次に夜間の収録動画になります今回このカメラに関してはソニーの imx415 スタービスの CMOS センサーが搭載されておりますそれによって特にフロント側なんですけれども暗くても非常に 高画質で、高精細で、明るく映っているのがお分かりいただけるのではないかなと思います。でなおかつ、黒つぶれ、そして白光等も少なく、はっきりと鮮明に収録できているのがお分かりいただけるのではないかと思います。リアに関しては、正直フロントに比べると、 かなり解像度としては落ちるんですけれどもそれでも暗い状況であっても高精細な収録動画になっているということもありますので状況証拠ということで収録するには十分な解像度を有していると思います最後に私の所感について今回ご紹介をいたします。 こちらの有機のドライブレコードはやはり一番の特徴というのが何といってもこの両面タイプでこのような形で取り付けができるようになったということです。これが一番大きなポイントになるわけなんですけれどもこれ実は今ちょうど暑い時期でご存知の方も多くいらっしゃると思うんですけれども夏場直射日光がかかってしまうと両面テープの粘着自体が柔らかくなってしまって。 これ自体が外れるんじゃないかというふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、私もこの車、青空駐車なので、直射日光をこう浴びて、ドライブレコーダー自体、ドライブレコーダー自体が直射日光をまあ浴びている状態で駐車してるんですけれども、それでもこれ自体は落下することなく、非常にしっかりと固定されていると、まあ、いうことがありますので、特に 両面テープこれ剥がれてすぐ落ちちゃうんじゃないのって思われる方すごく多いと思うんですけれども全くそんなことはありませんしっかりと何度もお見せするんですけれどもこのブラケットがあるわけなんですけれどもこの傷防止のテープを貼ってその上にこのブラケット両面テープになっているんですけれども、まあ、ゲル状の両面テープになっているんですけれども、まあ、しっかりこれ自体を最初に 固定をしてしてまうとで、まあ、このカメラの位置もちろん合わせなきゃいけないわけなんですけれども、まあ、そうすれば特に落下するってこともないですし、まあ、このように取り外しも非常に簡単にできると、まあ、いうこともありますのでこれはこれで結構ある意味、まあ、見た目的なところもあるとは思うんですけれども、まあ、画期的ですしこう振動に対してもこう揺れが少なくて。 ました、また有機の最大の特徴でもあります、この 4K で、で単なる 4K ということじゃなくて、カメラの6層のレンズ、有機の独自の技術の入ったレンズを使っての 4K 撮影ということになりますので、非常に高画質で、高精細であるというところが、有機の大きな ドライブレコーダーの特徴ということで、まあ、相変わらず画質としては非常に満足のできるものになっているなということを今回感じました。はい、ということで、今回はこちらの有機の M12。こちらの商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。当チャンネルでは車よりカー用品のレビューを行っておりますので、興味のある方はぜひ ご覧になっていただけますと幸いです。それでは失礼をいたします。